夜明け前の海へ船でする男衆の力強さ女衆のあてやかさをテーマに表現します皆さんの心に響く踊りをお届けできるよう精一杯頑張ります応援よろしくお願いしますとコメントをいただいておりますそれでは街道一緒にの皆さんよろしくお願いいたします皆さんこんここにちは街道一緒でございます、えー、このンター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 精一杯踊ります。よろしくお願いいたします。 社員の皆さんありがとうございました。